はい、えー、ここ話したいの小林です。えっ、ー、とね、夜になかなか眠れないっていう方がねいらっしゃるんですけども、二つ。 取り組んででしいいこことととがあって一つは体の温度を上げるいうことですねなかなか眠れないっていう方はだんだん年齢とともに眠れないっていうことが多かったりとかあとは体が冷えている方にとても多いっていうことをねすごく感じてるんで体温を上げるお風呂が一番いいですよねしっかり10分から15分ぐらいお風呂に入って体温を上げるっていうことをね、えー、やってもらうというのが一つこれが結構重要になってくるかなと思います あとともううつやっぱり自立神経を整えるっていうことですね夜は休むための神経っていうのが活躍してきて昼間の活動的な神経っていうのがちょっと落ち着いてこういうバランスをとって夜はしっかり休めるようにっていう形に自分の体を作りをね、えー、していかんとダメなんですけども、えー、その自分の体作りでですね一つポイントになってくるのが頭を落ち着けるっていうことですね。 でポイントを、ねあのー、ご紹介してみたいいと思いま す,、はいえーっとですね、こんな風に人の体これ骨の模型なんですけども、えー、首がここにあってこっちがお尻の方、腰の方になります、えー、腰の骨があって胸椎と呼われる背中のところがあってここに頚椎ですね首があってここから頭こんな風に。 なってますほんでえっと自律神経を整えていくっていう時に首を整えたりとかあとはお腹をしっかり整えてあげるとかお腹を温めてあげるとかそういうことも大事なんですけども眠れない方がね試してみてほしいのがこのお顔ですね骨なんでちょっと分かりにくいんですけどお顔目と目があってここに眉毛があってここに眉間があります。でやってみてみしいのがこののがここ眉間のところから まあ、少し上がったところとか髪の毛の生え際あ辺 り, でで、ね、りまでをこう両手を親指を添えてグーッと眉間の方から生え際の方にこうやって刺激をゆっくりゆっくりしてあげるまあ今これね動画なんで早くやってますけどほんまに1分2分かけて眉間から生え際までここまでの距離だけで1分2分かけるように圧迫を加えていく。 ということとをやったりとかあるいはここのおでこのところに、まあ、僕はだいたいこのこの4本ですねとかあるいはこの6本をこう当てといて皮膚をねこれちょっと滑り悪いんで皮膚をこう動かしてやってあげるとかですねあるいはこの今こうやってこすったようなところをこの手のひらのここを使ってで 頭の下の方にこうを入れといて支えといてあげてこうアップローチ加えてこれを生え際の方に向かって軽く刺激をしといてあげるって感じですねこれを1分とか2分とか、まあ、2分ぐらいかなじわーっっとやっておきますでこういうことをしていくと自律神経っていうのがすごく整いやすくなるんで。 夜も眠れやすくなるしこれに加えてあと自分自身の体温ですね寝る前の体温を一回ガッと上げてあげるということで夜しっかり眠れたりとかうちのお客さんの例だったら、えー、朝までずっと眠れたとか朝まで1回しか起きなかったとか、えー、そういうことが改善例としてありますので体温をしっかり上げるっていうのと頭のこ こ, です、ね、ここをこうマッサージしてあげたりもう自分でこうやってずっと置いててもいいと思います。 まあ置いている方が楽かななんか気持ちいい方法を考えてもらってここの眉間から生え際までの間ですねここを整えてあげるここを刺激してあげる生え際の方に向かっていっ刺激していってあげるっていうようなことをやっていくと自律神経整いやすくなってで眠るためのっていう感じかな眠れない人ってこうなんかこうそわそわしてたりするんでそれを落ち着けて自律神経を整えるで眠りやすくなるっていう状態それをね続けていくとだんだんだんだ ん, だ ん, だんあの 自分の体変わっていってて、い今まで眠られへんかったというお悩みの人なんかね今日朝まで1回しか起きてない朝までずっと寝れたというねなんかそんな変化にね、えー、驚けるという日がねあの待ってますんでねあのそこに向かって頭ここをねグッと整えていってあげるというのとしっかりお風呂で体温を上げるというのですね取り組んでみてください、はいえー、今日は以上です参考にしてみてくださいまたさよなら